どうやって誰に言うっとうんねんなお前じゃん。どうっで誰に言うとんうんじゃん。 童話 っ, っていう言葉を童話とかなんとか童話とかいう話聞いたことないな童話とかなんかやったらお前童話や言われてな童話の者が寄ってきて差別するのかる童話とは差別するんだったからな別にかわんに白人黒人フィリピン人大臣大体なタグったら大体ミュージになんねえわ差別するのが分かる童話日本全国の童話連れてきたと思うんだよな童話は毎日毎日お前しんどい思いして童話は ほげ。